あ、綺麗に映ってます。レトロっぽくなった。レト ロ, レトロっぽいですね。エモいですね。ねいいね。なんてことない映像なんだけど、まあまあ、なんか癒されるね。ですね、とか見ないですしね、こんなのこ 竹炭でやったわけだよね、はいはいはいはい、有名ですね